それでは、計算奇数学1の第9回の授業を始めたいと思います。前回の第8回のまとめです。前回は、拡張ゆっくりとご情法の性質を一つ紹介しまして、それから、拡張ゆっくりとご情法の応用として、方逆減の計算の問題を扱いましたで。今回の授業では、拡張ゆっくりとご情法の性質について、またあの別な 紹介、性質を紹介しまして、それから後半では、拡張ゆっくりと互助法の応用として、実数の連分数展開について説明したいと思います。テキストは、その際はですね、4.13 節となりますので、まあ、後ほどまた紹介します。さて、まずですね、その拡張ゆっくりと互助法の性質には、いくつかありますので、 今日は、また別な面からですね、紹介したいと思います。で、この定理はですね、テキストの方には載っていないので、一応、第9回目で紹介する1個目の定理ということで、定理括弧九9の1というふうに便義上の番号をつけておきました。で、問題設定は今までとだいたい一緒でして、F と G を整数としまして、それから、 まあ、F が G 以上、F と G も皮負の整数とします。で、この F と G に対して常用付きの助算 に, によってですね、このラムダ、0以上のラムダに対して、R1 から R ラムダ、R ラムダプラス1、それから Q1 から Q ラムダを、その、ユークリッドの誤助法および拡張ユークリッドの誤助法と同様に定めます。 で、あと、s0 から s ラムダプラス1と t0 から t ラムダプラス1は、あの、拡張ゆっくりとご情報と同様に定めます。ですので、まあ、Ri、あ、そしてですね、RiQi の定義っていうのは、前も、前回、前年回のようなスライドと同じような形でこう、こういう式で定義していくということになるわけです。で、それからあ と,、えっと、siTi についても、あの、これも前回のスライド資料とですね、同じようにこう定義。 していきます、まあ、ここまででがもあの問題設定ですねでここからがあの定理の主張なんですけれども、まあ、この時次が成り立つということでまずえーと A として、まあ、i が0からラムダプラス1に対して t i る t i プラス1が0以下、えー、すなわちこれはあの隣り合うあの続く番号の ti と ti プラス1っていうのは必ず異符号になるということを言っています、まあ、0, 0なければ異符号になるということをっています それから ti の絶対値はですね、えー、と ti プラス1の絶対値以下であるということでこの ti の絶対値はうんと、まあ、増加ですね。講義の単調増加をすると。それから、えー、と i が0からラムダに対して si と si プラス1も0以下というとことですからこれも si と si プラス1は0でなければ符号が変わると。 あと SI の絶対値と、に対して SI プラス1の絶対値の方が等しいかより大きくなるということを言ってます。これが A ですね。それから B の項目は、えっと、i が0からラムダプラス1に対して、R の i マイナス1かける TI の絶対値が A 以下、かつ R の i マイナス1かける SI が B 以下と。そういう評価ができると。 というのあ今回示す、紹介する 性, 性質です。一応その証明をですね、外に紹介していきたいと思いますで。まず A の方なんですけれども、うんとこれは機能法を使って示します。で まあ、ti に関してですね。まず ti に関しては i が0のときはまあ明らかですね。えっと、t の0が、えー、t の0がロで t の1が1ですから、不等式成り立つと。それから次にその0から i に対して主張が成り立つと仮定します。でそうしますと、その次にこの ti プラス1というのを考えるわけですね。ti マイナス1。 t の i-1-ti×9i というのを考えるんですけれども、これに対して、その、まず、昨日この過程から t の i-1 と ti は異なる符号を持っていて、かつ ti の絶対値が ti-1 の絶対値と等しいからより大きいということが成り立つわけですね。えっ、ー、と、そのことから、その ti プラス1はこの式で決めていたんですけれども、これを絶対値で評価すると、 ti プラス1の絶対値というのが ti マイナス1の絶対値プラス ti の絶対値かける qi の絶対値ということになって、えー、これはあのーえーとまあ、ti の絶対値と等しいかとより大きいというふうに下から押さえることができるようですねで、えーと、かつその、えー、と ti プラス1の符号は ti の符号と逆になることもわかります ということで、このようにしてまず示すこと、ti について、主張、a の主張を示すことができまして、あと si の場合も同様にして示されますけれども、あキノコは i から、i コール1から始める点に注意します。で、次に、えっと、b の性質ですね。えー、っと、もう一回振り返りますと、b の性質は、 の r の i マイナス1かける ti に絶対値が a 以下かつ r の i マイナス1かける si が b かという性質なんですけどまずあの Ai の方の性質をから見て説、えー、明していきたいと思いますとまずと、まあ、各種あークリのご情報で得られるです、ね、この a かける s s の i マイナス1プラス b かける t の i マイナス1イコール r の i マイナス1の 両辺を ti 倍したものを1式と置きましてでそれから、えー、と今度は i に関する等 式, 等式ですね a かける s の i プラス b かける t の i イコール ri 両辺を t の i マイナス1倍した式を2式としておきますそして、えー、と式1式の両辺から2式の両辺をそれぞれ引くわけですねでまあ計算しますと えっと、a かける s の i-1 ti-s の i かける ti-1 イコール -1 ti ri-1-t の i-1 ri となりますけれども、まあちょっとこの辺は後で皆さんでですね、各自計算して確かめてもらうといいと思うんですけれども、まずこういう図式成り立つんですが、ここで気をつけるのは、この si、左辺の si-1 ti-si ti-1 というのが実は マイナス1の i マイナス1乗になるっていうんですね。でこれは、とあの以前の授業であのこういう性質が成り立つということを紹介しましたけれども、これ定理 4, 4の25っていうところにあります。でとまあ、これを使うと、そのまず、えー、ti×r の i マイナス1マイナス t の i マイナス 1×ri が、まあ、プラスマイナスの a のいずれかに等しいということはまず言えます。 で、ここでですね、その先ほどの、あのー、定理の主張 A からですね、この ti と ti-1 がその異なる符号を持つということを使うとですね、とえー、こ の,、まあ、の tiRi-1-ti-ri -Ti の絶対値を評価するんですが、これがその ti と ti-1 が異なる符号を持つということを使うと、 これがの ti の絶対値 ×r の i マイナス1プラス ti マイナス1の絶対値 ×ri という形で評価することができてで、これは t i ーアイの絶対値かける ×r マイナス1になんかこの正のものが加わっていますから左辺の方は。そうすると ti×r の i マイナス1よりまあ大きいということが言えます。 今、A は皮膚としてますの、ね、で、これあの、下辺は A イコールという形になるわけですね。で、この不等式で、えー、と A がですね、T の i の絶対値かけナ R-1 と等しいかそれより大きいという評価ができますで。Si に対しても同様に示すことができる、できますので、まああの、そこはまた各自で確かめてみてください。 えっと、まずこのような性質を今回紹介しましたあここまで質問などありますでしょうか。はい、じゃあそれでは次に参りましょう。